来てるよね、ジュリアナがどうなんだろうていいばんだ、ね、いえばなんだ、ね。うん、だかでもあたも。そう、そうかからメンバーるわ。今日は そで、でここで こ, こで2泊2人らいえるか、い日もやった。 すてきな時間だ。